皆さんこんばんはお座割です。皆さんこんばんはダガナマリアです。この番組は同じ事務所に所属する私たち女性声優二人がお届けするお座なりな番組です。はい。アリちゃんとマリアちゃんは韓国にそうです遊びに行っ て, 行, ってきし行きました。もうね大量買いですよ。そう服をえなんかマリアがあんなにね興奮してのこう久しぶりにいたからそう嬉しかったなんかそう買もう本当に服を買いに。 行くみたいな。ショッピングしに行って。うん。で、こ靴も買ったし、私はね、うん、靴も買って、なんか本当に韓国っておしゃれだわー。そう。カフェが可愛いの。場所がすごい。すごい。いやー、うん。なんかさ、み東京とかはやっぱさ土地柄的にもさ、こう密集してるからさ、カフェにそんな広く取れるっていうカフェが少ないけどさ、韓国もう 何ビルなの3階建てあ1階から3階まで全部同じカフェと か, カフェとかそうなのなんかいっぱいカフェスペースが多くてカフェだらけなんですよとにかく、うん、だから本当と嬉しかったよねなんかかわいいどこ入ってもいいし、ね、みたいなおしゃれでおしゃれだった何か何あのななんだっけあの緑色のあマスカットそう すごいフルーツを使ったそんなに甘くないパフェみたいなやつがあってめっちゃ美味しかっ た, たっっ美味しかったそうあそういう写真あげますあ写真あげてるでしょうね<笑>はいいやでも、ね、でもなんか韓国の人っていっぱい飲むんだよね飲むらしい飲むし食べるから一個が大きくて飲みきれなかったりして、うんね、そう そ, う そ, うそう飲んだらさこれ今カフェで休憩してるけどさもう 出たら、トイレ行ってもらっちゃうよみたいな。ね、な, なんか、グランデサイズが、あの、レギュラーですみたいな。レギュラーサイズがグランデですみたいな感じなんだよね。でも、いいことだよね、水分取るのは。コンビニに行っても、なんか、日本だと、これぐらいのさ。あ、ちっちゃいパックあるよね。ちちパックのカフェラテみたいな。全部、めっちゃ大きいのしかなくて。もう、なん か, こんなん か, なか、こんなしかなかこんなにいらない。 なお得なんか何なのかみたいな<笑>なんか業務用スーパー全部がみたいな<笑>サイズが大きくてねご飯もさそれなりに食べたんですよ前ますみとかと行った23年前の時はもう買い物だけでご飯全然食べなかったんですよ今回は私もちょっと行きたいご飯屋さんとか食べたい韓国料理とかあったんでなんか一応適当ではあったんですけど 入ってチキン食べたり筆ちぎ食べたり食べたねーねそうだよねそんな感じいろいろ食べれてよかった楽しかったすごい満喫感がすごいです ね, ねこれから買った服たちを着るのも楽しみそう、楽しみ<笑> いいのでっぱあんんすよ詳しくはありちゃんのブラグかちょっとお隣の方に何かあげられるものが作れればあげますので<笑>、うん、トラブルはねなかった誰もね何かなくしたりとか忘れ、うん、物とかもかったしそうなのちゃんとえマリアちゃん買い物とかどうだったのほら前はさ「わわわわ わ, わ」って感じだったけどさ まあ、うち親がいてからさなんかれてできたっけ今回はさ今回結構2人で動いて買い物行ったもんねコンデとかはがお店入ったら結構みんなバラバラなってそうそうバラバラなってそんな何かあ買ったんだみたいな感じそうそ う, そう私も買ってくるみたいな感じだったからそうそうそうた確かに個人プレイが多かっ個人プレイで好きなもの買え た, たえー、でもやっぱりなんて買い物ちゃんとできたうんでもあれなんだろうえっと なんかサイズなんかこれのちっちゃいサイズありますか、うん、とかそういう質問とかをしなかったから、本、う、当、ん、レジに行って、うんうん、お金の計算、それね、を頑張って本当下手くそで、うん、何一万ウォン、うん、いゼロ三つか、千ウォン、千ウォンが、そう百円じゃん。だ っ, ってあるよね。うん、うん、千ウォンある。そう千ウォンがいっぱい溜まっちゃって下手くそすぎて細かい大きいのばっかり出しちゃったりそうそうそうとか。 そうだなっって思っ た, たうんでもすごい成長が見えました我々なんかこんな風に行けるならまたねそのあっ風服買いにまた行きたいなって思いますいすごい行き方とかもいろいろ今回勉強してタクシーとか結構乗りました安かった。 うん、めっちゃ酔ったけど酔酔<笑>いよいめっちゃ酔い酔い酔いだよ酔<笑>い酔い酔いいいだった、ね、もう絶対次から薬を持ってくだってこんなんなって思っすよも う, そうずっとマスクしてあのねもうねこれ、ね、動いて1ミリでも動いたら出るって感じだったう、うん、なんか私がね前に乗っててありちゃん大丈夫かなって1人で思て はいちゃん大丈夫、ち大丈夫<笑>そうか、もう動けないよっこれもできないうんって酔い酔いの酔いでしたあと飛行機も酔っちゃったから私結構酔うなと思っていや酔い止めは必要だね必要だわうんって思いましたよ楽しかった楽しかったなんか旅行いいですね、うん、なんか世界が広がった感じが、ね、気分転換がすごい、うん、ということでとっても楽しかったです